です鶏の も, も肉のえし、ー、ょ焼きしめじサラダみそ酢じょうはですねそれではいただきますまずは鶏のも巻き粉うんまあ 変なねや、こう、変なまま。 そうですねちょっと約2時間もそう、もうきゅうまして、すすめいたんで、入れてたんですけど、気持ちよかったですね。<笑> Gracias. 失礼したいと思いますね。 びっくりしまして、ね、ここから言いましたよう、ね、に、南, 南アフリカとか、今回はレバァンがありますね、レバァンって、でもシジアとシ、シジアで IS と戦ってるんじゃないですか。 しましなこんな何着してるか、うん、分かんないような動画見て楽しいのかなとか考えるんですよ面白いんですかね。 塩こしょういですけどうまいですねうま、ん、い 野菜が美味しくて、ね、安くなってきたし、大根なんて、めっちゃでかいんだよ、大根が。なんだろう、十5 0になりますからね、安いですね。 you、mm -hmm. うチューンとしたほうがいいですね。 Да, нет. きれ食べるのがね、嫌でね。 んな、おいしいもの you <laughs> え <laughs> っ 上手。 え もう満足ですね。まく ごちそうさまでした。